これまでのお話でテウは恐竜も地球人も宇宙人のトカゲ星人たちが人工的に生み出した恐竜はトカゲ星の遺伝子を使ったが魂の器にはならず失敗した宇宙の仕組みが発動し恐竜は隕石で絶滅したと衝撃の告白をしました今回はどんなお話が飛び出すのでしょう プライバシー保護のため登場人物の氏名性別等は脚色しておりますことをご了承くださいフミは恐竜が魂の器になれなかったことと絶滅の関係性に疑念を抱きその真相を手に迫りましたまさか僕が言った通り、本当に失敗したからって 誰かが何かしたのうんえー、なんでそんなひどいことするの、うん、誰なのその悪い人はフミ君、とても言いにくいんだけどねこれは決して悪いことではなかったんだえー、何それ、全然理解できないよだって、絶滅させたってことでしょ そうう思っちちゃう気持ちも理解できるだからこそどうしてこうなったのかを説明するね う, うんうんふみは眉をひそめながら話の続きを聞きましたまずふみくんに質問するねふみくんがあるロボットを作ったとするロボットは勝手に増殖しさらにそれぞれが自分のことだけを考え すべてを独占しようとし他の生き物たちに迷惑をかけ続けた生き物たちの苦痛が大きくなればなるほど負の木も大きくなりその分だけ星である地球もどんどん波動が下がるとするふみくんはどう責任を取るへえー、そんな大変なことになったらいくら作ったとはいえ僕だけじゃなんともできないよそうだよね。 私も同じ意見だよでもそのまま放っておくことはできないよねじゃあ仮に警察とか特殊部隊が何とかしてくれるとしたらくんは「何とかして!」とその人たちに頼むかいそりゃ頼みたいねでも任せる以上頼むからには彼らのやり方には従わなきゃならないけどねえー それはやだな<笑>正直な意見でいいけどでもそんな都合よくはいかないよ警察や特殊部隊には必ず規則が存在するからねチェでも仕方ないねそれでも放ってはおけないから僕は頼むよあそれってうん 勘のいいいくんは分かかったかいうんそういうことですかつまり今のテウの質問のロボットが恐竜のことなんだねその通りそっかでも確かに僕も作った側だったら手に負えなくなったら何とかしてくれる人に頼んじゃうなということは 宇宙にも警察や特殊部隊がいるってこと彼らにトカゲ星人が頼んだってことそう大正解宇宙に警察や特殊部隊が存在すると聞き、フミはそれがどんな人たちなのかとても気になりましたねえねえ その宇宙にいる警察や特殊部隊ってどんな人たちなの前に波動レベルの説明をした時にレベルに合わせてだいたい生まれる星も決まってくるって話したのを覚えてるかいえ あ, あああそういう話だったよね。そういやそんな話。 してたようなその波動レベルが高い星の宇宙人たちで構成されているある組織があるその組織がいわゆる宇宙の警察や特殊部隊なんだそうだなわかりやすく「宇宙連合」と呼ぶねえじゃあとっても偉いのそんな人たちが 絶滅するようなことを決めたのうーんその偉いは地球的な偉いとはかなり違うけどそれはさておきまあそうなんだトカゲ星人たちの依頼を受け恐竜をなんとかするために隕石を落としたのは彼ら宇宙連合なんだキュエ 宇宙連合が地球に隕石を落としたんだねでもなんでそんなに偉くて何でもできるなら最初からトカゲ星を助けてよそしたら恐竜だって作られなかったのにフくん気持ちはわかるよでもそれは絶対にできないことなんだどうしてできないのかの理由は君の魂も知ってるはずだけどフくんは思い出せないようだから教えてあげるね 本題のアトランティス大陸での出来事にも深く関わっている問題だから、どうか聞いてほしい。偉くて何でもできる宇宙連合が、トカゲ星を助けることができない理由とは。